行くぜシェットシェットレッツゴーオンみんな、こんにちは、えー、今日もですね、フルハルヤサテ TV やっていきたいと思いますよはい、ということでですね今日は、みんなが気になっていたあれ、検証していきたいと思いますロゴ史上最大と 思われているっていうか俺は思っているエンジンを G12 と今回賞、まあ、を取ったこのドーンブラザーズのロボとにかく高さを競うとで今回ですね用意しましたロボじゃん、えー、マジ で, ですねこっち、えー、エンジンを G12 セットプラスワンこれスカイドルですねはい、えー、これは自己版で、えー、置いておりますでまあちょっとこっちですねはいドンロボタルドン鬼退陣とそのドンドラゴクーの性能使うこちら うわー、すごいね。ドンロボボルトと、ドンロボドラゴン、え、なんだっけドンドラ、どんドンボボドラなんだっけドンロボドラゴンだっけなんだっけドンロボ悟空だ。もう一回いきます。これ、ドンロボボルトと、ドンドラ、ドンロボ、これ、ドンロ ボ, ボ、ま、う一いきます。これは、ドンロボ悟空と、ドンロ ボ, ボボルト。はい。いや、確かに一つずつでもう、うちで最上級にでかいのが、多分、ジャンボウエルとか、シャもそのあたりなんだけど、これ比べるだけでも、結構高さ的にはまあ、 結構負けてますね、はい、だけど、なんとしてでも今回、えー、勝っていきたいと思いますので、ね、皆さんどうか見てください。よろししくお願いします<音楽>さあ、早速ね、ちょっと組み立てていきたいんですけれども、<音楽>まず ね, もうこのね、こっちはもうね、早いですよ、組み立てるの多くはもう、えー、もうこれでエンジンを完成ですよ。うん、完成 エンジンを頑張るを作っていきます、頑張るを。はい、これで頑張るを使って、これですね、星空王こうう。これで星空王。汽車持ちと、ティラインとティラインを使ってですね、あの強烈を作っていきます。で、はい、ということで、これで強烈王完成です。じゃーん。じ、は、ゃ、い、これがさ、1つに合体するんよ。俺はもう負けませんよ、うちも。はい、ということで、じゃあ次、まず、ドンオニタイズの方から。 もう、どんぐたい人もね、組み立てるのも、ほんと、久々だからさ、もう、どうやって組み立てるんだっけ、これ。つけるみたいな。はい。でも、この状態でも、まあ、エンジン音はわ、わと負けてるんですよ、サイズ的には、こうやって。でかいね、確かに、これは。で、これ、ずるいのが、この人、これつくんですよ、これ。これ、ずるすぎるやろ、こんなもん。ゃあ次はですね、えー、トラドラゴン陣をちょっと作っていきたいと思います。 はい。ということで、これ、トラウドラゴン人のこの完成ですね。はい、できました。こういう感じ。はい。で、えー、これが全部、まあ、えー、今、1、2、3、4、5、6体のロボが完成しまして、で、まずこちら、ゴーオンジャーチーム。エンジン王、ガンバル王、そして、星空王に、強烈王。これを合わせることによって、G21 という一つのロゴになります。で、こちらがドンブラザーズチームで、えー ドドン鬼対人とトラドラゴン人人とラゴこれを合わせることによってトラドラ鬼大人というふうなものになりますでそれを合わせたものでどちらが、えー、高いのかっていうのを今から決めていくんですけれどもその前に、えー、まずこちら体ずつでは、えー NGO、から測っていきたいと思います1体ずつではエンジン王から測っていきたいと思いますエンジン王はじゃん2 8ンチ、うん、頑張るよこうやっていったらもっといくんじゃないこれ心境タッフはこれでなんと2 8 に ま, ましたセイク王がちょっとこれでもセイク王はまた開きすぎだからちょっと身長をかさ増しするためにこれはですねなんとかさ増しして 28.5 になりましたで次強烈王強烈王もっと足しといていけないあこちらあるのかも強烈王がえーあと強烈ってい二十い 29.5 はい、といととうことで次はドンブラザーズチームのトラドラゴン人の身長を測っていきたいと思いますトラドラゴン人がえーっと36ち ょ, ちょっと高えなもうちょっとないとういや開かのこと ?36 でかいね君そしてこのシートこれ身長じゃないけどねもうこれは まあでも一応ね、うん、全、全長ね、まず全長測ります。全長が51。51。そして、身長が 36.5。こ<音楽>っから、えー、 ロボをですね、究極合体、えー、していきたいと思います。まずはですね、エンジンをチームからやっていきたいと思います。もうこれ、久しぶりなんだ何年ぶりだろう、これ、G12 にするの。まず、この2体があれすることによって G6、そして、星空王と合体することによって G9、そして全部合わせて G12 と、えー、何段階かあるんですけれども、いきなり G12 にしちゃいます。いきなり G12 にしちゃいますとか言ったら、いきなり G12 にできるから。 おででかかくななりました相当いいい感じにうこうてこと、れれて後ろ見てるからこれもはや。 後ろ見てる後ろ見てたっけこの子ここにくっつくんだけどやばい思わ思わ思わ思わも う, もう結構やばい結構やばいこれああうまいはいはいはいここまで来てよいいよ戻りますよ OK <笑>このまま行くと燃えるだけさ後ろ向いて戦ってんだけどこれあれ絶対違うよこれボエルでどこで声出したっけだってさこの状態でさみんな こうやって喋ってて喋るわけよだからボールだけ後ろはあっあっあっあっあっよしまだ傷は浅いぜ本当だめっちゃ安定感俺ずっとこれつけてなかったわ かっこいいから上の方が多分そこやってなかったんだな俺当時こんなん下に足つけたら俺15年間で初めてよこれめっちゃ安定するじゃんこれオッケーオッケーはいということでですねエンジン OG12 の完成でございますよ<笑>いやこれ結構大変だった はい、ということでございまして、次からはですね、えー、ドンブラザーズチーム、えー、ドン鬼退陣、そしてトラドラゴン人を組み合わせたトラドラ鬼退陣を作っていきたいと思いますさあ、このね、2つを組み合わせてさっきの G12 に勝てるのかどうかってことですよ。じゃあちょっとやっていきますよ。このね、画像を見ながらちょっとやっていきたいと思います。皆さん見る派ですか、これ説明書は。このはね割とね、ちょっと見ないんですけど、結構むずいな、これまた。結構むずいぞ、これ。 これどうだこれすごっこれもうガチャっとくっつけるだけじゃないですかこれかっこいい、こういうことだこれ おおできたこんな感じですかどうこれ。<笑>ち<ょ>っと<笑>待って、こんなことある<笑>すっごいなんか、んなんかん、あれだよねこういうスキーのさ、競技ありますよねこのジャンプ。ね<笑>ということで、完成いたしました。トラドラ鬼大臣でーすはい、ということでですね、結果発表<笑> はい、ドンジャーチームの G12 が果たして勝つのか、ドンブラダーチームのトラドラ鬼退陣が果たして勝つのか、勝敗やいかに !3、2、1! アクションやった ー, 勝, ったー勝ちましたー !G12 の勝利だぜー いや、ちょっとね、俺負けるかなと思ったんです、正直。だって最大級って言われてたし、今回。道森大臣の時点でめちゃめちゃ負けてたから、うわ、これやばいんじゃないかなって思ったんだけれども、勝ちました、嬉しい。まぁ、あ、で嬉しいぜ<音楽>はい、まあね、とりあえずね、今回はゴーンじゃの勝ちということなんですけれども、まあ、 おみこしフェニックスがね、えー、いたらどうなのかだったりとか、それこそね、俺たちの次の戦隊の真剣じゃのサムライあれも相当でかいらしいんで、どっちの方がでかいのかっていうのはね、またちょっと、えー、どっかのタイミングで検証できたかなっていうふうに思うのと、あとはちょっとこういうやつやってよみたいな、えー、おもちゃのレビューだったりだとか、まあ、それこそなんか検証だったりだとか、あったらぜひね、コメント欄の方にですね、どうかよろしくお願いいたします。ということで、以上。 ゴーウォンジャーの勝利ありがとうございます<音声>ということでお送りしたのはマッハ全開ゴーレット<音声>マッハで行くぜまたな<音声>チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします